も, しも僕が二人いたら同じことは言えますか僕が彼らのように我慢できるように見えますか人類は皆平等って先生それは本当ですかとは別ですがわかりますわかるだけですがお前のこと嫌いだ ちゃんとした理由には入りませんかみんな僕は笑ってるこんなに頑張ってるのに被害の嘘止まりませんまったく最近の若い子は突然パズルをぶち壊すだってなんとなく嫌だから 立て前とか後ろとか僕とか君とか忘れよう」「壊れなければ許されないなんてことはない